平成30年12月17日、阿蘇医療センターで、大雪などで道路が凍結し、救急車やドクターヘリでも患者を緊急搬送できない場合を想定した、自衛隊のヘリコプターによる搬送訓練が行われました。この日の午後4時ごろ、高湯原分ン地から自衛隊のヘリコプターが来て、阿蘇医療センターのヘリポートで着陸、 離陸の訓練を行いました阿蘇医療センターでは、熊本地震以降、冬場、道路が凍結し、さらに夜間、ドクターヘリでの搬送ができない場合に備え、このように自衛隊にヘリコプターを要請し、患者を熊本市などの専門病院へ緊急搬送する協定を、自衛隊と阿蘇保健所と結んでいます。 もし万が一そういう状況になった時、つまり全面凍結して、この阿蘇地区から患者さんを全く専門病院に搬出できないという状況があった時でも、最終手段として夜間自衛隊ヘリを使って、でも搬出ができるような準備をしているということです。ま1、あ、番はあの妊婦さんでもう今にも出産しそうだけど、専門病院に運ばないといけないような。妊産婦がおられた時に、やっぱり夜間も待てませんから。 熊本市内の病院に運ばざるを得ないという場合があるのともう1つは救急疾患で緊急に夜間でも手術をしないといけないような疾患があった場合はやはりそういう対象になるんじゃないかなと考えています。